皆さんこんにちは。スタジオワディのワディです。今回は千葉にある貸切キャンプ場、丸ヶ谷津の紹介をします。ここは1日1組限定の貸切キャンプ場で、都内から向かう場合は赤アカーラインを使って1時間ちょっととかなり行きやすい場所にあると思います。僕は2回目でとてもいいところなので、ぜひ参考にしてみてください。 都内から向かう場合、アクアラインで東京湾を横断した後、圏央道をまっすぐ進んでいきます。市原鶴舞インターチェンジを降りた後は、国道二百九十七号線を勝浦大竹方面にまっすぐ進んでいきます。白山台交差点を左折します。この後は五分程度で到着するのですが。 白山台交差点を直進したところにホームセンターや大型スーパーがあるため買い出しの便は非常にいいです左折後少し行ったところにある側道に右折して入りますすぐに丸ガやツという看板が見えてきて到着となりますキャンプ場の周りは田園風景で 道路の往来もほとんどないので周囲にあまり気を使わずにキャンプができます中には古民家と蔵を改装した宿が2棟とキャンプ場がありますキャンプ場のすぐ横に車を停めるスペースがあり荷物の積み下ろしも非常に便利ですこの日はインスタグラムで知り合ったキャンプ仲間と利用しました 以前、家族と来たこともあるのですが、特に冬場は最高です。というのも、サイト横に露天のジャグジーが設置されていて、空いている時間はいつでも好きに入ることができます。お風呂があるキャンプ場もありますが、貸し切りジャグジーはここでしか見たことがありません。キキャンンプササイイトトトはは広々としてい て, テントを複数建ててててていいテ複数もも問題ありませんサイトにはウッッドデッキも併設されていて ここでくつろぐこともできますし設営撤去で荷物を出し入れするのにも非常に便利ですウッドデッキの横にはキャンプサイト専用の洗い場があります流しの上には電源があり利用できますおこもりスタイルでホットカーペットや電気毛布の利用もできるため冬キャンプをしてみたいけど寒さ対策が不安という方にはとてもおすすめです追加料金を支払うとゴミも回収してくれます 一般的なキャンプ場ではゴミ捨て場に持っていくことが多いですが、分別品ごとにゴミ箱を用意していただけるので、かさばるダストボックスを持っていく必要もありません。洗い場の裏側には水洗トイレがついています。キャンプ場でトイレがサイト直結というのは非常に嬉しいです。1日1組限定ということもあり、少し早めに予約する必要はありますが、友達同士のグループキャンプにも持ってこいで、ぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。今回、2回目の利用だったのですが、 アクセス、設備の充実もあり、改めていいキャンプ場だなと感じました。アボロンに薪ストーブを入れて宴会場とし、夜は寝袋の下に電気毛布を引いたので、冬場でしたが全く寒さを感じずにキャンプすることができました。今後、丸ヶ谷つ以外にも貸し切りキャンプ場に行ってみようと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。